では、三角形の分析計算アルゴリズムを Ruby プログラムに直してみましょう。この科目では、入力と出力は基本的に IRB というコマンドの機能を使わせてもらって楽をするので、えー、計算部分だけを Ruby のメソッドとして書くことにします。えー、メソッドというのは、まあ、手順の、えー、指の呼び方ですね。先にアルゴリズムを示した三角形の分析計算を行うメソッドは、まあ、この次の音になります。 で、えー、まずデフ、Def。フからね、えー、エンドまでが一つのメソッドです。でこの Def の次のトライ e リアというのは、えー、さっきもトライ e リアという名前が出てきたんですけども、えー、メソッドには必ず名前を付けないといけません。えー、その名前は三角形の分積計算という意味で、ここではトライ e リアという名前を使ったその後、丸括弧の中には W, カンマ H というのダブルます。この W, H は底辺や高さのつもりなんですけども、 これは、このメソッドに対して呼び出し得に与えるパラメータ。まあ、外から渡す値ですね。先ほど、その、幅や高さを様々に変えて実行するという話をしましたけれども、その様々に変えるものはメソッドのパラメータとして与えるということです。次の例ですけれども、こちらから行きましょう。ダブル ×H。この掛け算は、プログラム言語の場合星印。 アスタリスクを使ったラフクト。ダブルとエッジをかけて、それを2で割りますけども、2で割る前にかけないといけないので、この先にかける、まあ、計算する部分は丸カッコで囲んである。それを 2.0 で割った。で、えー、数複だったらこ、この2分の、このダブルかけるエッジみたいさっきは書いたんですけども、この横棒とかできないので、この、 しょうがないのに、一行で書くために、えぇ、ー、ダブル書ける。割るえー、割るはスラッシュよと。で、2.0。ここは2なのに、ここは 2.0 ですね。えー、これはな、どういう違うがあるかな後での演習問題になってます。さて、えー、これによって、計算した値を、えぇ、ー、まぁ、あ、様々な、ダブルとエッによって、計算した値を、エぇ、という変数に代入します。えー、代入というのは、だからこの、エぇ、という、 場所があって、そこに、例えば 10.5 とか、こう、値を書き込むことが大事です。で、これで、えー、面積を計算して S という変数に、えー、代入しましたけども、うん、次は、ReturnS。これはですね、これを呼び出されたところに、えー、このメソッドから値、結果を返す命令が Return です。で、返す値としては、この S の値を取り出して、これを返します。ですから、ReturnS、えー。リターン S となったらね。えー、注意すべきことって、リターンを返したらもう結果が返っちゃうので、このメソッドの軸は終わります。ですから、複数値を返したいときも、リターンを2つ返すとか、そういうことはできないことに注意しておいてください。えー、テキストではここに説明が書いてありますけども、えー、まあそういうことをっと説明しています。で、もう一回リターンについて説明しますけども、 メソッドというのはパラメータ、W は H を指定して呼び出し、呼び出されると上から順番に、さっきのプログラムを実行しておくんですけども、リターン値があるとそこで呼び出されたところに値を持って帰るという動作をします。ですから、リターンの後ろはもう実行しないんですね。一つのリターンで複数の値を並べて返すということはできます。さて、えー ところで、さっきは疑似コードの合わせて、面積の計算結果を押すという話に入れてましたけども、それからそれをリターンしてましたけども、えー、こういうふうに、リターンの後ろに直接計算式を書いても同じです。えー、w×htr2.0 を返します。こういうのもいいですね。このように、たったこれだけのコードでも、大変細かい直に従って書き方が決まっているんですね。えー、要は、プログラミング言語というのは、コンピューターに対して、 実際のアルゴリズムを実行する際の、ありとあらゆる細かいところまで指示する。さっき曖昧さがないと言われましたけども、えー、細かいところまで全部厳密に指示するように決めた規則、書き方がプログラミング言語です。そのため、えー、プログラムのどっかスコイドも紛争すると、コンピューターの動作もそれにおいて変わる。えー、例えばこの 2.0 を2にすると変わるんですけども、えー、変わるか、あるいはそういうふうには変われらないっていうふうに怒られることもあります。 ただ、それは、私たちはこう、人間はすぐ間違わないということを間違ったということがあるんですけども、その場合でも、これは単に形式に合ってないからもう一回やり直してくださいねということなので、まあそういうものだと思ってください。